七色の翼を背に彩るこの大空を「ウィング2 0 2 2 伸びていく そうですね。<音楽><音楽> あ り, ありがとうございました。リング撤収